し愛で生きていたいた「青空だけが見たいのはわがままでした」「胸が痛んでも嘘がつけるのはなんでなんでしょうか?」 悪い人ばかりが得をしてるのはなんでなんでしょうか幸せの文字がお金を含むのはなんでなんでしょうか一つ線を抜けばさになるのはわざとなんでしょうか青春でねぶたが背中に腹る。 かなただから夏の匂いに目をつむって雲の高さを指で描こう思い出だけが見たいのはわがままですかドラマチックに人がしだす 先どうなれ楽ですか「涙が人を強くするなんて全部詭弁でした」「この先どうでもいいわけなくて現実だけがちらついて夏が遠くてこれでも本当にいいんですかこのまま生きてもいいんですか?」「そんなの君にしかわからないよ」なんて言われますか?」 たい「いつまでも風に吹かれたい」「青空だけが見たいのはわがままですか」「あなただけを知りたいのはわがままですか」